演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちファミリーマト ね, ねっとりイタリアンプリンと濃厚ベイクのティラミスを食べたりいます。どちらも変わり種として出したようですねただイタリアンプリンって前にセブンイレブンを出してましたよねそれとはまた違うのかな自分はジャンボバネ食べたことあるんです、ね でこちらのベ イ, クロティラミスベイクロってことは焼いてるってことですよねんーチーズケーキみたいなティラミスってことなのかな、まあ、確かにティラミスもチーズクリームも入ってます、まあ、食べてみれば分かりますねでは気になりますこの濃厚ベイクロティラミスから食べたいと思いますどんな風な感じなのかな、えー、見た目はちょっと焦げているような感じがありますねベイクロというだけあってではいただきます 次はイタリアンプリンいただきのこんな感じです。ではいただきます。うん、こちらの濃厚ベーキュロティラミスは濃厚。 確かにチーズクリームは濃厚なのですがティラミスのココア部分の苦みはあまり感じなかったですねどちらのティラミスというよりレアチーズクリームのチーズケーキの上下にスポンジが敷いてあるそんな感じですだからチーズケーキとして考えると美味しいんですがティラミスとはちょっと違うかなと思いましたのでこちらも点数とさせていただきますそしてこちらのねっとりイタリアンプリン確かに以前食べたセブンイレブンのセブンイレブン イタリリアンプラ確かにネットで食感はあり固めで美味しいのですが、うん、ちょっとカラメルがどぎつい苦さになっていたのとセブンのものに比べるとちょっと硬さが足りないかなと思う部分がありましたので、うん、やはり2番線時間が否めないということでこちらも点数をさせて1番手だったら良かったのかなとも思いますねちょっと残念です 次はもうちょっと固めのプリンを期待しますというわけで、うん、ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武編パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします